皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月7日。今日はプラチナキングの解説です。まずは全力でゴールデンスライムを倒しに行きます。ゴールデンスライムを倒せるかどうかでもらえるゴールドが全然違ってくるので、全力で倒しに行きます。とは言っても、ムチマモの私ができることはないので、神様にお願いエーペチするだけです。 ゴールデンスライムを倒せたら、プラチナキングは放置して、スライムエンペラーとスライムマデュラを倒しに行きます。今回はなんとなくスライムマデュラから倒しに行くことにしましたが、どちらから倒しても大差ないと思います。ハヤブサギりやマジンギリなどの会心技が使える職業で行く場合は、プラチナキングを倒しに行くのもありだと思います。 なんて言ってたら、サポの踊り子がプラチナキングを倒してくれました。扇の範囲攻撃技が会心の一撃になって、プラチナキングに刺さることがあるのがいいですね。プラチナキングを倒したら、もう説明すべきことはありません。あとは残った2匹を普通に倒すだけです。プラチナキングに関するワンポイントアドバイスは以上です。次回は、みんな大好き、キノコ同士について説明します。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。